今日は膝がポキポキなったりゴリゴリなったりする方がぜひやってほしいマッサージご紹介していきますねただ膝がねゴリゴリになってなおかつ痛みが伴う方はもう今すぐにお医者さんに行ってくださいそれはひざ関節がこうやって重なり合ってゴリゴリなってるっていうことなのでもう本当にほっとくとひざ関節症になって手術しなくてはいけないっていうことにもなりかねないのですぐにお医者さんに行くようにしてください。ただ ポポキポキなったりゴリゴリ鳴なるけども痛みが全くない方はちょっとこのマッサージをね是非何度か試していただいて様子を見ていただければと思います。はい膝ののの関節の音が鳴る一つの原因として 太ももの筋肉の硬さとふくらはぎの筋肉の硬さあとお尻の筋肉の硬さのバランスが悪いと膝関節の音が鳴るということの原因の一つと言われていますなので今日は太ももとふくらはぎとお尻の筋肉をほぐしていきますねじゃあまずね寝っ転がっていただいて膝のすぐ上のところ親指でぐっと太ももの筋肉をぎゅっと内側と外側を押さえますその状態で押さえたままこうやって足をねこういう風に 動かしていきましょうで、ももの前の筋肉ほぐしていきますで、えー、っとこれね、椅子に座ってやってもいいしもちろん起き上がってやっていただいてもいいです自分がね、一番やりやすい方法でやっていきましょうでもね、こうやってね、転がってやるとね意外と楽にできるのでいいですねあと10回いきましょうか1、2、3、4、5、6、7 7 8 9 10はいそしたら今度そのまま右足を左の膝小僧の上に置いてこうやってね右の足を押し出すようにしながらふくらはぎのちょうど真ん中の線そこをほぐしていきましょうもう上にのっけてるねこの足の力全部抜いていきますもうだらんとして膝小僧でふくらはぎをほぐしてる感じ。こうやるとねふくらはぎを 筋肉がしっかりほぐれてきますはい、そしたら今度はねちょっと角度変えてふくらはぎの内側ほぐしていきますよふーっとしていきましょうはいそしたら今度ふくらはぎの外側ほぐします特にね足の えー、体重を外にかけて立つ癖がある方はふくらはぎがね外側がすごく凝ってらっしゃると思うのでもしこの今やってるこの外側のところがすごく痛いっていう方はちょっとね体重が外側に足の外側 に, かあの外側にかかってる可能性があるので必ず立つ時は内くるぶしの下で立つようにしてみてください。 はいそしたらねふらぎしっかりほぐれたところで反対の足いきますね左の足の膝小僧の左右のところ上をぐっと太ももを押さえていただいてこうやって膝から下を動かしていきましょうこれはね鍛えてるんじゃなくてももの前の筋肉をほぐしているのでそんなにね辛くなるまでやる必要ないですからねこうやってダラーンとして やっていきましょう。長く息を吐いて深い呼吸続けていきます。はいそれではあと10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 はい、そうしたら、ふくらはぎを右膝小僧の上に置いて、ふくらはぎの真ん中の線を。しっかりとほぐしていきましょう。長く吐いて。はい、そうしたら、ふくらはぎの内側をほぐしますね。内側のふくらはぎの内側のラインに、膝小僧がちょうど当たるようにして。 はい、そしたら今度はふくらはぎの外側外側に膝小僧の骨がねちょうど当たるようにしてほぐしましょう。でこれで、ね、もしね左右のふくらはぎの硬さが違ったり痛さが痛きも感が違ったりしたら痛きも感が強い方に体重をかけて 立つ癖があるかもしれないので自分の立ち姿勢とかねちょっと振り返っていただいてなるべく両足に体重をかけて立つようにしていきましょうはい、そうしたらふくらはぎをほぐれたところでゆっくりと起き上がってきますはい、そうしたらですねこのももの上に手を手のひらを置いてこうやってブルブルブルブルってももをね、揺らすようにもものお肉を揺らすようにしてほぐしていきましょう もう本当にね力あんまり入れないでブルブルブルっていう感じですはい反対足もやっていきましょうももの力全部抜いてでこのねももの前をほぐすのは反り腰さん 反り腰の立つ癖がある方とかもすごくねこの腿の前が硬くなっているのでここほぐすだけでかなりね反り腰も治ってくることも多いのでぜひねこの腿の前はいつも柔らかい状態にしておくようにしましょう。はいそうしたら最後はお尻ほぐしますね。片足をもう片方の足のももの上に置いていただいて膝曲げます肘で抱えてで。 お尻でマット押しながらぐーっと背中まっすぐ伸ばしましょう横から見るとこんな感じ腰丸まらないで背骨しっかりと伸ばして胸をすねに近づけるようにでふーっと長く呼吸を吐きながらお尻の外側伸びてるのを感じていきましょう 長く吐いていきますよ。はい、そしたら足入れ替えましょう。腿の上に乗っけて膝曲げて肘抱えて背中まっすぐ伸ばして横から見るとこんな感じですね。曲げないで背中まっすぐお尻でマットぐっとしていきましょう。 きます。はい、降らしていきます。はい、いかがだったでしょうか。お尻と太ももとふくらはぎの 筋肉をほぐして硬さのバランスを揃えることで膝のポキポキになったりゴリゴリになったりっていう音が少なくなっていきます。ぜひ、はい<笑>倒れちゃいましたね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 妈、ま、妈。